こんにちはロドです今日はですね、日本で月10万円で生活する3つのコスパ方法についてまとめていきます。3つのコスパ方法なんですけども、何だと思いますかいろんなサービスを使いこなすことによって、日本でもコスパ安く生活することができます。コスパ良くですね、生活することができます。僕のチャンネルではこうしたコスパ生活についてまとめてみます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まず、何がすごいかっていうと、日本で月10万円ってなかなか生活しづらくないですか 例えば東京だともう10万円の家賃したりだとか安くても7万円だったりしますよね福岡でも大体いい平均が 7.9 万円っていうふうに言われていて大阪だと10万ちょっととかっていうふうに言われてるんですけれども平均ですよで実際どれぐらいになるかっていうと福岡の家賃の場合はだいたい5万円ぐらいが単身で相場感かなっていう感じですで5万円より安ければいいかなっていう感じなんですけれども実際コスパよく生活するための3つのサービスについてまとめていきます 1つ目なんですけれども何がすごいかっていうと実際いろいろと生活には飲食住とやっぱり住む場所と、えー、食べ物と服とっていうふうにいるんですけれどもそれをいかに下げて、えー、コスパを良くして生活していくかっていうのがポイントかなって思ってるんですが1つ目何がすごいかっていうと食費を1万円にすする方法ですこれどういうふうにやるかっていうと、えー、月額のランチサービスを使うことです。 僕のチャンネルではも う, もう散々言ってるんですけれどもこれがなんと大阪、京都、えー、福岡と3つにエリアが広がりましたこれ面白いですよねこれ何のサービスかっていうとおさらいすると、えー、月額 4,980 円税抜きで、えー、ランチが食べ放題になるサービスですランチが食べ放題だったんですけれども実際あの今1日1回に変わりましたでこれがどういうふうに、えー、すごいかっていうと月額 5,000 円払えば 自分が好きなランチのお店でランチのお店でえ食事をとることができますだいたい1食1000円ぐらいのランチを食べることができるのでだいたい5回え食事をすると元が取れるというようなサービスになっていますなんでもうやっぱり1日じゃなかった1ヶ月は30日あるんで30日間行くと大体3万円ぐらいですよねその3万円ぐらいのランチ代が浮くという感じです これ何がすごいかっていうと同じパスで、えー、京都も大阪も福岡も3箇所全部使えるんですすごいですよね僕はあの前回あの京都行った時に京都も使ってで今福岡にいるんですけども福岡でも使ってっていうふうにやってます福岡だと15箇所使えるのでもう大体ね1ヶ月15回以上は使うとは思うんですけれどもそういった意味でも1ヶ月2回同じ場所に行く計算であれば 30日使えるのでですすごく便利ですこれがおすすめの方法なんですがなんと京都だとか大阪だとかだとあの夜11時まで開いてるお店がありますこれもうランチじゃないじゃんっていう話になるんですけどもランチじゃなくても11時まで利用することができるのでもう夕食にも使えるという感じですでおすすめのポイントでいくとやっぱりランチ食べ放題なんでランチを食べた後に、まあ、夕食はどうするのって話なんですがまあやっぱり 会食食食だだととかか営業の食事だとか友達食べたりっていうふうにやっぱりその日によってランチ食べれない食べれるっていうのがあると思うんですよなんでその11時ぐらいまで空いているお店を利用することによって夕食はランチじゃないけどまあランチパスポートみたいな形でそのサービス使えるなとかっていうふうに使い分けをすることによって食費を1万円程度に抑えることができるという感じですこれすごくおすすめなんでぜひぜひ、えー 試してみてみくださいそのランチパスポートだとかあのランチサービスの方法概要欄に貼っておくんでよかったら別の動画でも見てください1つ目はランチの食べ放題サービスを利用して月食費を1万円にするということでした次2つ目2つ目のポイント何かっていうと家賃の安い場所に住むことです 家賃が安い場所ってどこかっていうと、大体もう福岡の場合だと、月3万円からオートロックに住むことができます。これはもうミニマムの値段なんですけども、えー、2万5千円ぐらいがもう一番安いかなっていう感じです。ただちょっとまあなんか汚かったりだとか、ちょっとリン近隣トラブルがあったりするかなっていうのがあるんで、3万円ぐらいを僕はおすすめしています。3万円でも大体展示のど真ん中に住むことができるので、それはすごくおすすめです。福岡の場合、家賃まあもう5万あれば結構いい場所に住めると。 で、まあ大体3万家賃だったとしても、管理費、教育費だとか、水道代込み込みねっていうふうに言われたりだとかして、まあ、プラス1万円ぐらいになるじゃないですか。もう世間的にというか、日本のシステム的にですよ。そういった意味でも、まあ4万から5万円あれば、そこそこなところに住めるかなっていう。で、家賃が安いところに住めば、何がいいかっていうと、ミニマムのコストが下がるんですよ。もう必要経費が下がる。これがすごいポイントです。例えば、食費が1万円かかっていて、で、 家賃が3万円から、まあ、4万円だとしても5万円ですよね月々5万円で生活することができますしプラスやっぱりカフェだとか利用したりだとかあとは仕事はどうするんだって話になるんでやっぱり仕事を利便性のいい場所に住む仕事に行きやすい場所に住むっていうのもポイントの一つですで実際あの仕事の話になると3つ目のポイントはフリーランスになることですフリーランス何がいいかっていうともう自分の裁量で自分の好きなことに集中できるっていうことです これまあでも履き違えちゃいけないんですけども自分の好きなことをやってどうやってお金を稼ぐんだって話なんですけどまあ結構難しいです難しいんでやっぱり最初は事務作業だとか一番手っ取り早く稼げるような物販だとかっていう風に自分ができることをどんどんどんどんやっていくんですけれどもやっぱフリーランスになると時間の自由が効くのでランチの時間を、えー、一番忙しい時期にするんじゃない時間にするんじゃなくてずらしたりだとかあとはランチちょっと遠くても ランチパスポートだとか、えーオルウェイズランチっていう月額のランチサービスを使うためにちょっと移動したりだとかっていうこともできるので、そういった意味でもフリーランスになると時間が作れるのですごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、プラス福岡の場合だとか、京都だとか大阪だとかも結構無料のコワーキングだとかが出てきてます。特に福岡の場合無料のコワーキングが3カ所程度ありますし、プラス福岡だけのシェアの自転車もあったりだとか、えー、フリーランスに向けてのイベントだとかもあるし、スタートアップ向けの、えー 税制優遇だとかもあるんで福岡はフリーランスに結構優しい街かなっていうふうに僕は思っています僕も福岡に移住した身なんですけどもやっぱり福岡で生活していくのはなかなかあのー、しやすいというか生活コスパを下げやすい県、えー福岡あのー、生活コスパを下げやすい市かなっていうふうに思っていますそういった意味でもコスパが安い市コスパが安いエリアに住むっていうのはおすすめですで4つ目あ3つ目 3つ目のプラスアルファなんですけどもオフィスをどうするかっていうとオフィス仕事場をどうするかっていうとカフェの使い放題を利用するのはおすすめですこれ何かっていうとランチの使い放題のサービスと同時にカフェの使い放題のサービスもありますこれが今2000円の税込みの2200円であるんですけれども12月1日から3500円程度になります3480円ですねこれに変わるんですけれどもそれを カフェを仕事場としてフリーランスの仕事をするというのはポイントです僕のチャンネルではフリーランスはライターだとかフリーランスのデザイナーだとかフリーランスの動画編集だとかっていう仕事をどんどんどんどんあのおすすめしてるんですけれどもそういった意味でパソコン1台でもう仕事ができるっていうのはもう常識だと思いますで常識だと思うんですがそういったフリーランスの仕事をカフェでしてフリー Wi-Fi につないで仕事をしていくとオフィス代もいらないとでプラスカフェ 飲み放題は30分に1回利用できるのでそういった意味でももういろんな場所に点々としながら利用できるのはいいかなっていう感じですただちょっと福岡の場合テイクアウトのお店が多いのが難点ですで京都の場合はカフェすごく何、あのー、て言うんでしょう滞在できるカフェの利用が多かったんですけれども福岡の場合はテイクアウトが多いですなんでテイクアウトして家に帰ってカフェで仕事したりだとか あとは、ブックカフェだとかも使えるんで、福岡の場合はブックカフェで Wi-Fi 繋なげながら仕事もできるっていうのがいいのかなっていう感じです。で、実際フリーランスでも仕事ができるんで、やっぱりそのオフィスを借りるよりも安いんで、そういった意味では、すごくカフェの利用しやすいというところです。で、プラス、ランチのバイキングがだいたい 5,500 円の、えー、税込みの 6,500 円ぐらいですよね。で、プラスの、あの、カフェの 飲み放題が3500円という感じなんで大体いい月額1万円でカフェも飲み放題とランチ食べ放題になるという感じですなんで食費を安く抑えて、えー、プラス家賃も抑えることができてプラスフリーランスとして最低限の収入を得ながらやりたいことに集中してでオフィスはカフェを利用するっていうふうにやっていくと月10万円でもミニマルに自分のやりたいこと自分のしたいことに時間が使えるかなっていう感じです 僕も実際、福岡に住んでるんですけれども、大体生活費はそんなにかかってないです。10万円ぐらいで生活、大体してます。で、そこから何をしてるかっていうと、ライティングの取材だとか、動画こういった形で動画編集したりだとか、動画撮ったりだとか、あとはデザインの仕事したり、サイト制作したり、えー、いろんなところに顔出して、フラフラしてます。で、実際、まあ、いろんな仕事があるんですけれども、やっぱフリーランスで難しいなと思ってる人だとかに相談を受けたりだとか、あとは、 フリーランス同士でちょっと今シェアハウスだとかを作ろうっていうふうに言ってるんですけれどもそういったシェアハウスの事業をやったりだとか 昔, 昔僕はフリーランスじゃないですけど起業家向けのシェアハウスだとかの管理人をやったりしてたんですけれどもそういった意味で今後ねフリーランスがより増えてきてフリーランスが住みやすい街に福岡になっていったらいいなっていうので僕もどんどん動いていくんでよかったらチャンネル登録だとかして僕の活動を見ていただければなっていうふうに思います えー、今日はですね、月10万円で生活するための3つ、ないしは4つのコスパポイントについてはお勧めしていきました。1つ目が、食費を1万円するためのランチの月額サービスをうまく利用しましょうって話と。で、2つ目が、家賃が安い県、都市に引っ越すっていうのがポイントかなと。で、3つ目は、フリーランスになって、フリーランス、シェアオフィスだとかを無料のコワーキング使ったりだとか。 カフェを利用することによって月額制のカフェを利用することによってより安くコスパ良く生活できますよという話をしていきました、えー、皆さんこの動画はいかがだったでしょうかもし良かったらコメント欄にコメントしてくださいよろしくお願いしますまたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ